はい、西茂内盆踊りの皆さん、本当にありがとうございました。とっても素敵な踊りでした。ありがとうございました。第1回目の公演は、これで終了いたします。え第2回目の公演は6時30分となっております。なお、この、えー、西茂内盆踊りですが、本番は8月の16、17、18の3日間、えー、秋田県の方で行われます。またあの、いろいろ祭りの方ですが、えー、どうぞ、このあと火が入ってとても綺麗になります。 どうぞご覧になっていただきたいというふうに思いますこのお祭りは8月の5、6、7の3日間となっておりますなおそちらの佐竹稲荷神社の前で物産をご紹介しておりますのでそちらの方にもぜひお立ち寄りいただければ幸いでございますどうぞあの記念撮影としたい方はどうぞこちらの方で、えー、江戸郎の前で